はい。はい、ということで、今回はですね、あ、よいしょと忘れちゃった。ペロペロリン。絶対売れないラッパー。はい、どうも、太郎です。ということで、今回はですね、まあ、私、男性ならではの悩み、まあ最近ね、多くの YouTuber さんが取り上げている、若い人の、ハゲ問題について、 で, で、まあ最近魔法さんとかねまあ空もみっくんもりっくんもハゲてきたみたいな生配信やら何やらで言ってるんですけどもまあそれをね対処法っていうか、まあ、最近僕が1週間前1週間2週間前くらいからちょっとずつやってる対処法をちょっとねあの紹介したいなと思っててでこれがねなんだっけたまたまあのニキビ治療系の動画を見てたら出てきた動画でその人がすごいハエますみたいな。 もっそり生えてきますみたいに言っとったからちょっとその動画を見てその商品を買ったんだけど使うものはまずこのダーマペンっていうこのニキビ跡とかを直すペンなんだけどペンっていうか針めっちゃ細い針があってそれを肌に刺すことで自己再生能力で イキビのクレーターだったりとかが治ったりとかいうものなんだけどもそれを使いますまあ、毛穴とかも引き締め効果に使えてその毛穴が開いちゃった場合まあこういう角栓パックをした後の花とかにも使えるものなんだけれども これと、あと、海外でしか取り扱ってない、なんか育毛剤みたいな、発毛剤みたいなやつなんだけど、フォリックス15っていうやつなんだけども、これがね、ミノキシジルっていう、発毛にいい成分が 15% 入ってるもので、で、一番ミノキシジルが入ってる割合の多いものが 16% なんだけど、これ 15% っていう、その2番目に強いやつなんだけど、これを使ってやっていきます。まあ、なんかね、方法は、まあ、めちゃくちゃ簡単ね。 まず気になってる部分のデコを出していきますまあこんな感じかなやばいねと言いつつでもねこの辺生えてるのかどうかはあんまり分かんないんだけどとりあえず使ってみてる自分に満足してるところはある実際生えてきたのか分かんないはいということでやっていきますまずこちらにこういうこういう部分とあと針とこの充電があるので充電っていうかこれ充電式じゃなくてケーブルに繋いでないとできないので コンセントのある近くでやります。まず最初にやることは、針を消毒することです。まあ僕、この針、ちゃんとここら見て、わかるかなこれ文字でハゲって書いてあるんですよね。ハゲ用の針っていう意味でやってるんですけど、まあ、毎回ケトル、電子ケトルでお湯を沸かして、そこに2、3分つけといて、ね、熱消毒してからアルコールをぶっかけて、それを乾かしてから使うようにしています。ちょっとそれをやっていきます。 はい、今お湯につけてきたのでちょっと水を飛ばしてまあ飛ばしたらまあ針の部分にアルコールちょっとかけてはいということでね まあ、ざっと乾いたんで乾いたらこれに装着していきますじゃじゃんガチャッやばいやばいでここでね針のサイズが変えられるんですけどまあ、ざっと 0.5 0.75 くらいかなミリで や, やりますでますずやるのが今さっき洗顔した状態なのでまあ、肌は綺麗な状態でその上に化粧水塗っただけって状態なんですけどまずそこにねこのフォリックスっていう 剤みたいなのをぶちかけますこの気になるところにこれはなんか朝夜やるといいらしいです知らんけどでまあ何か通常の説明書にはその塗ったところをマッサージしてくださいみたいなこうやってこうやってマッサージしてくださいみたいなマッサージすると効果がよく出ますみたいな書いてあったんだけどマッサージじゃなくて、まあ、ダーマペンでやってるってパターンだったんで今回はそちらを紹介していきます そんな塗りすぎやべえめっちゃこれね眉毛とかに垂れると眉毛がボーボーみたいになっちゃうし産毛もめっちゃ生えてくるからで塗って、まあ、ある程度この辺に塗って眉毛に塗ってマッサージをしたらまあこの早速ラーマペンなんですけどわかるかなすげえ見えるかなすごい速さで針が動いてるんですよでこれで肌に刺していくっていうか眉毛のところにこう刺していく普通にめちゃくちゃ痛いですこれちなみに言うけど血出るし 普通に痛いて涙出そうなんですけど<音楽>まぁ、あ、こんな感じでまあ。 このイクマザイ塗ったところに刺激をしていく肌に刺激をしていくっていう感じで終わりですセットはこれでまあバッて戻すとやべいかれた髪型になってるーーーーまあこれで戻すとまあ普通のね普通の状態に戻るので、まあ、全然特に赤くなったりはするし血とかも出たりするけど特に大きなバレたりはしないかな前髪ある人は坊主とかではない限り で、そしたらまあこれをあのー、また熱湯で消毒してしまって終わりですはいまあねこれ今ざっと1週間1週間2週間くらいやってるんだけどまあ、実際そんなに効果はまだわかんないかなって感じまあ、写真ちょっと一応1週間分くらい載せとくんだけどこんな感じですはい まあ、特に大きな変化はまだないかなって感じかな。うんまあ、実際生えたってえ言おうと思えば言えるし、生えてないなって言おうと思えば言えるみたいな状態だから何も言わないけど、まあね、その動画上げてた人が嘘なのか本当なのかは僕の動画でわかると思います。はーい。まあね、ちょっとね、これを、まあ、この育毛剤、ォリックス15が、フォリックス15がまあ、な、まあ、くなるまで続けてみて、どんくらい変わったかっていうのを皆さんにね、お伝えできたら、ね。 この薬品がどうなのかとかいろいろ分かると思うのでぜひ見てみてくださいはいぜひチャンネル登録してお待ちくださいはいお願いしますはいということでまだ、あ、ねなんか副作用としてはちょっと一番最初に初めてやった時は初めてやった時はすごい頭痛がした<笑>めっちゃあ痛えなってなった頭痛ぇ寝れねれってなったけど多分気圧のせいだったのかもしれないわかんないけどねはいということでまあそんな感じですよかったらチャンネル登録してお待ちください なんか企画とかあればぜひ募集しております。はい、太郎でした。また次の動画でお待ちしましょう。バイバーイ。